はい、おはようございますす代目です昨夜私の大好きな仲間たちとの勉強会がありました畳屋さんの集まりではないですいろんな業種の方々がおりますこの集まりですねものすごくモチベーションが上がりまくるんですものすごく面白いですそれだけみんな本気度が高い集まりで和気あいあいとしながらモチベーションがぐんぐん上がるとそういう集まりです で帰ってきてから私あの、えー、以前桜マラソンというマラソンに春出てからその時に足を痛めてそれからずーっと走ってなかったんですがなんとなく触発されてしまい、えー、帰ってきたのは夜の11時半ぐらいだったんですがそれからさっと着替えて走りに出ちゃいました久々だったので1時間ぐらい歩くつもりだったんですけど歩いてると結構時間が余計長く感じるんですねだからついついい本当よ ゆっくりですけどもうぼちぼちなジョギングになってしまってぐるーっと回ってて50分ぐらいのコースで行ってきました、えー、深夜のローソンは綺麗です、まあ、できたばっかりの看板は綺麗でした<笑>で途中ですねえー、水色さんとかいうケーキ屋さんとか佐賀で割と人気のボルガというパン屋さんとかですねまあもちろん真っ暗ですけどでまあ最終的に最後嫁さんに 頼まれてた買い物をちょっとしたものだけですけど、をスーパーで買って帰ったと。で帰ってきたら、まあ、50分ぐらいだったんで、まあ、夜中12時半、そこでまたシャワーを浴びると。そして、寝ようと思ったら、やっぱ走ってるとなかなか寝つけないんですよね、いつものことですけど。で、結局寝たのも1時半ぐらいと思います。でも、久々走って、気持ちよかったです。また続けなくてはと。